大島和夫です、えー、強い日光づくりについて何回かお話をさせていただきました、まあ、他にも政策集の中には項目が挙げておりますのでぜひご覧いただきたいと思います、えー、今日は優しい日光をつくるについて少しお話をさせていただきたいと思いますもちろん、えー、強い日光づくりをしっかりやるというのが前提でありますが、えー、子育て支援の推進 のではです、ね、小中学校通学費補助の充実、それから多子世帯への給食費補助の充実、18歳未満の子ども医療費助成を継続と歌わせていただいております、他にも数点ありますので、ぜひご覧をいただきたいと思うんですけどこの18歳未満の子ども医療費助成は、ですね実は私、4年前は反対をしました。 まあ、先ほど言ったように、経常収支比率の悪化を招きかねない、そして財政的な負担を将来に残すということですね、まあ、身の丈に合ってないということだったんですが、実際に日光市の財政力は一番下の方ですから、その日光市がこの一番最高のサービスをしていくというところには、今でも抵抗はあります、ただ、始めてしまった以上、これはやめるわけにいかないんですね。 ですから継続ができるように強い日光を作っていくということに頑張ってやっていくしかないというふうに今のところは思います、えー、合わせて、この多子世帯の給食費補助これはですね、えー、まあ今現在もこの給食費は3割ほど中学生は3500円を超える額そして小学生は3000円を超える額市があ補助をしています、えー、28年度の決算では7900万円ほど 補助をしているんですねで、まあもちろんこれは継続をいたしますが他市世帯子どもが3人4人いるところは少し、もう少しあの補助をしてもいいんじゃないかと私は考えております第二市に限っては負担を半額第三市は無料決して給食費を全部タダにするというばらまきは日光市の財政では無理ですでしっかりと強い日光づくりをしてそして他市世帯のサービスを もう少しし補助を出していく私の試算ですと、この財政出動は、先ほど言った7900万に合わせてプラス3500万ほどかかると見込んでおります、無駄な補助金、それから無駄なイベントはやめて、子どもたちの子育て支援、親たちの子育て支援に回していくということが大切だというふうに思います、優しい日光をつくるのを一つお話をさせていただきました。